演武開演どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらサンマルクパのマンゴーパフェを食べす。今回もっといろいろ食べませんけど今コーンプレートがこれ一つしかなかったみたいでうん仕方ないですねうん、まく、あ、いただきましょう気を取り直してくださいチャンネル登録よろしくお願いしま す, ではいただきます じゃないですけどね、やっぱりこの感じのがあるというか、うんうん、マンゴーの果肉の食感を感じられたんですがちょっとソースが少なくて風味感が物足りないかなという気がしましたね、うん、これだとちょっとコンビニのマンゴークリームが慣れてしまう感もあるのかもしれませんがもうん、ちょっとマンゴーを感じたかったなという思いが出てきてしまうのでちょっと残念でした。